軍を回ってみましょうか。1985年ぐらいだったかね85年か6年かその頃にあれ誰やったかな大阪の大阪大学の先生かなんかがね説明をしてはりましたけどねその時見た古墳見てみましょうかね こ, この入り口もあるんですよ。 残ってるか天印が1個だけ残ってる反対やなこれちょっとおかしのおかしいんだけどねこうやからね<笑>反対向いとるがね開口がねこれ現実やろあら 下は剥いとるかねちょっとおかしいんだけどね向く方が。あ, あ桜がね何にもなかったじゃんだから 何, 何年ね。40年ほど前かねこれずーっとさっきまでのっ払われてたよねあの辺工事じてたかなそんなんやったんやけど。 これ、D シグンは見てないね<笑>その頃は工事してはったからこれ入ってないわ全然見当たらへんねんけどなあ の, 反対にあの反対側の古本はね昔見たことあんねんけど。 誰も歩いた跡はないがね怖いね、これはよいしょかんまぶたってないかね大きなゴムやけどあの向こうとやろねほんと金しかないがねあれ、そうでないの これあるかもう片袖で出てくるあの部屋もなんかねここ初めて来ますねあの反対側もあったんだけどね わざもざなんかね。こうなんだよ。ああ、こうあんねんけど。もうやぶになってますね。ええ。崩れるのかわからんか。 片足だよね大変だろがなりるのはこの階段やからねこい、うん、ここ入ってみようか看板立てないねダメだね入れますよ 石の使い方はねかね1枚2枚ね高さが1メートル2 0ぐらいしかないんだけど。 もうちょっと、ね、石組みがちょっとねちょっと緩くなってるような感じがする怖っ怖いわこれ何5分かはいてないからねやっぱりね石油がある方が<笑>見てもね面白いこれ D45 分 25メートル、高さは2七メートル、船頭が 5.8 メートル、幅 1.5 メートル、高さ 1.6 メートル、現実が長さ 3.9 メートル、幅 2.5 メートル、高さ3メートル、お大きいぞ。ここの古墳群の中で最大級、最大の級を誇ります。え、石棺と木棺四体以上が順に葬められて、近同性 飾り金具、かんざしなどトライ系属色のある異物が含まれました。六世紀後半、六世紀後半。この大きいね、最大級これが明かり言ったかね、持ってきてないね、この大きいね、ステッフィザーザだと思ってないからね、まっ、あ、すぐやんこれ、あらあら、一日からこの具を馬鹿にしました。 高さ 3.75 メートル、それがあるか。あらー、すごい。これはびっくりしましたね。昔見れてないな、ここがな。今日まだ工虫中やったからね。これはすごい。天井石が一枚、二枚。これはね、最大級、うん、これは大きいわ。何機か入ったけど、<笑>ね、こんな天井高いのないし。ほら、大きいね、使ってくれてるよ。 横も、奥もね、一、二、三段、四段にどこか。筆かなんかか。あ、これはすごい。これはかっちりしてます。これは古墳はね、この石器って感じでかっちりしてる。さっきの怖かったけど。これはすごい、この石もこれ。ああ、こんな大きな段階だ。な。全然違うんだね。何遍も来んのに。それこそ何十ピもこう上がってきてるのに。 昔こっち上がれなかったからな、4、5分やったっけ、D4、5分。滞在規模。はい、お風呂行きました。はい、ありがとうございました。これはどうだしう、びっくりしたね。こんな大きい古墳、あの、石油がある古墳がある中に知らないんでね。あの、B 群舎はうまく見てへんから、今までね。ず<笑>っと何回でも。これは大きいわ。はい。失礼しました。 一時が過興の中で一番大きい敵津らしいぞ、ここはね。ははなるほど。この道ね、<笑>はい、上がったことあります。この道上がったことあるかなあ、いや、ないな、これは。違うな。どうだろう。いや、降りてきたことあるかもしれんな。こう見るから、全然見えてへんからな。 4 5分見えてへんから分からなかったかこれまっすぐ上がるとおそらく展望台かや、うん、小さいんだけどね大きな天井石が。 二個乗ってますけど。おもろ。これはもろいやんか。おそらくもう一個。あ<笑>れ奥に入れられなかったんかね。 結構大きいねこれはおもろいですすぎるのはそういうことかねあれ、ほん埋まってまったかい何も残ってない、あそこに石が残ってるかあらあら、何もおんが 面白いこのコホンは。これが全く見なんだからね、ヤブなったが。何年ほど前、三四十年前はヤブでした。これ登っるのだけど、これ上上がったことあるのかな。どうも記憶記憶がないんだけどね、記憶によると。 これかな、前方のどうも記憶定がらないんだけどこんなんやつたからいやー前藪 や, やったからな分からへんなイメージがさっぱりいやーやっぱりこれじゃないわ上がってきてんの全然違うとこだわ はい、思い出しましたわ。反対側よ。ここは展望台。あら、見えるわね。どこ行っても展望台見えないからな。どこ行っても展望台行ったらね、気がいっぱいで、見えないことが多いんだけど。こっち、南側ですよ。これやな。これ上がってくるんだよ。いつもね、これ上がってきてん、ね、や。 これこれこれですわこれ、れれ、ですわ緑の広から J と B あっ J か今は B 信号やったやろそしたらね E 信号を下ってまた道上がるか JB 軍にねそうしよう